はい、東京スカパラダイスオーケストラです、ギターの加藤隆史 で,、はい、です。ということで、うん、島君はいやすごい撮影だったね、すごかったね、<笑>なんか、ボンが、おボンが来たよね、<笑>島君は去年ねあの、僕ら一緒にレコーディングに誘ってもらって、そう、ジャズっていうニューアルバムの、ね、レコーディングで、4曲ぐらいそうです、ね、一緒にやらせてもらってね。うん 結構一緒にあの飲みに行ったりする機会はお互いに別々であったりとかして、うん、そうだねそうだそうだほんでかいつか一緒になんかやりたいねっていう話をしててだったっあのー、CD 作るタイミングでちょっとスカの曲があると、うんうん でそれを叩いてほしいというのと、まあ、僕が結構スカだけじゃなくていろいろ島君と共通した音楽のブリティッシュロックだったりとか、うん、すごいあの似た音楽ルーツをがあったりするんでじゃあそういうのもやってみたいなというところですね。 聞いてる音楽ののバックグラウンドの幅がすっごい広いから ね, ね、うんうん、なかなか最近そういうところにあのスポットを当てた音楽の作り方をする若いアーティストはあの減ってきてると思うんで僕らと結構ルーツが似たあのミュージシャン。 となんか一緒に音楽作るの楽しいし大事にしたいですよね、うんうん、まあ音楽バカ。<笑><ら><笑>ずーっと結構やっぱあのレコード聴いたりやっぱ音楽のことをずっとこう考えてるというかなんだろう自分のパフォーマンスとか以上にすごくあの音楽制作したりとか。うん あと、レコード聴いたりとかうんするのがなんか好きなんじゃないかなって僕はなんか勝手に思ってるんですけど、うんうんうん、最初怖い人だと思っててカリスマ性が ね, ね、ものすごいからねでもなんか一緒にレコーディングしててこう<笑>なんか全体のムード 空,、うん、こう空気を掴んだり気を使ったりってい う,、うん そ, うね、そういう部分の。 こうムードのキャッチするスピードがすごい速い人だなってのは感じましたね、うん、スカパラのと一緒にと写真をね真ん中であの撮ったのが実は和歌山で志麻君のお父さんだから僕らスカパラのに囲まれて、うん、お父さんの真ん中で。 ライブ終わっったた後に、ね、乗ってたタクシーの、ねね、ご本人じゃなくて、偶然お父様 の, あのタクシーに乗って、一緒に記念撮影したっ て, って<笑>で、本人の島君が、俺より先にスカパラの真ん中に立ち上がって、<笑>先にお父さん、フィーチャリングされ<笑><笑><笑>ですかいつかね、スカパラともまた合流できる日が来たらね、<笑>うん、すごくいいなと思います。はい